手で持って置いてももう一回回せるよっていう斜めですね首振りの運動 VCP、はい、の包丁です、えー、ジャイロ効果の工作第2弾ですね材料はこちらだけです今回はで、えー、とこのハンドスピナーのこの部分ですね実はちょっと外せるんですよこういうふうに分解できましてこれはちょっと後でまた使うので取っといてあとはこの穴に棒をセットして こうやって押して入れると入れやすいです。あと押しまです。回して。こうすると、ゴマみたいにできると。で、まあ地球ゴマっぽいんで。まあこうやって回すんですけど。こうやって手で持って、置いてももう一回回せるよっていう。ちょっとフェルトなんで、外しますね。で、なんといってもこれの魅力は、これ普通回ってるんですけど。 斜めです、ね、首振りの運動これ再三運動っていうんですけどねこれが面白いかなとこうやって押したとしても倒れないっていうのが面白いですねはいこれもジャイロ効果ということで